年を重ねるとお腹やお尻だけでなく腕や足も太くなりますそして太りやすくなりますそれがなぜ起こると思いますか私いつもそれに悩んでますで理由教えてくださいその原因の一つに血管の老化がありますだけど心配しないでください今日は血管を若返らせて痩せやすくするエクササイズを紹介しますままずは簡単なチェックを行っていきましょう タバコは吸われますか高血圧ですかパン、パスタ、ピザなど糖質の多い食べ物よく食べますか週3回以上アルコール飲みますか運動不足だと思いますか40歳以上ですかこれらが複数当てはまる場合は血管が老化している可能性があります40代を過ぎると ホルモンバランスの変化によって血管が硬くなると言われているんです今回のエクササイズで毛細血管の流れを改善して全身の血液循環を上げて痩せる体を作っていきましょう横になってスマホを持って一緒にやりましょう寝たら足を開きましょう内ももの筋肉を揺らすようなイメージで動いてくださいできるだけリラックスしてやっていきましょう 関節と筋肉を優しくほぐしていきますふくらはぎもも揺らしていきましょうオッケー足を上げたら揺らしていきます どんどん下半身の血流が良くなっていきますよなかなか揺らすの難しいですよねよっしゃ今度はかかとでお尻トントンしましょう 普通に膝から下を動かしてくださいリラックスしてやっていきましょう、okay. 片方だけ膝を抱えてキープしましょう いるイメージで引き寄せます蒸し合いくださいね反対も同じようにやっていきましょう関節に対してね、ちょっと膝を外側にするとちょっと楽になりますので 何があればそう や, やっていきましょう、えーえー。今度ね。手を交互にね。ぶらぶらしましょう。そんなってない人はね。両方しましょう。そんな保っている人はね。またずつでいいですよ。起こさないようにね。気をつけてくださいね。 ー上半身をねぐーっと引き伸ばしてください。 筋肉をね、背伸びして伸ばすだけでもね、血流がすごく良くなりますからね。えー、背伸びして。たまに腰をよく見つけるようなイメージで。えーえーえーえー、じゃ足をね、丸めにあげましょう。ここで足をね、振ってみてください。 もし余裕がある人はね、ちょっとふくらはぎをねちょっとこの足の甲でたたきながら振るとね血流がさらに良くなりますからねこの膝をね交互にピーンと伸ばします 遠くに足をね、伸ばすイメージです。これだけでも結構ね、腿の力がね、一気に緩むんで。太ももをい人にもね、おすすめです。約束<ス> て, ていきましょう。 開のをね、こで膝をパカパカカ動かしてどんどん筋がねよくなってますけど ちょっとお尻上上げげてててね、かかとを上げてみてください。しっかりふくらはぎのねほうぶつっていきましょう第二の心臓ですからねふくらはぎはしっかりふくらはぎを動かしていきましょうはあ出てる人はねお尻ついたままお尻ついたままね楽にできますからねこうやってこんな交互にね 熱しち上げていきいですよ。 下半身の血流がすごくよくなったと思いますやって気持ちよかったよなんか足すっきりしたよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいチャンネル登録してない方は是非ねよろしくお願いします私のチャンネル見ることで20歳はかかることができますから日々習慣に使ってください